な、うん、ここあっまさかおおのかない お前は最主は僕たちが倒した主なよ破滅の呪縛にとらわれし<音>やらせはせぬあとはずかそのためならばなんて姿のなんてまが。 <笑>なんだ<笑>は聞こえる、ま、え い, いえだいじょえ大丈夫フローラもそうだねビシッここがし そうだな、ロップも。いけそうか、うん、よし。あましにすらをあましにすらをとるけものごときが 負けないよっ、ね、<笑>思いっきり戦う<笑> うするんのどう暴れてやろうか。の俺が受けて立つこちら このままじゃもたらみゆきくんいえそんなこと言ったって扉の向こうからなああ知ってる知ってるこれってさまさかな何だ なんだいったわっここの友達からあこれたたくまは嘘世界中の人そうか この世界は現実世界の人多くの人々が悪ンが存在することタコラ私も 人たくまさん敵は弱っあ行くぞやらせせんのどうあばれえっ仲間だインシャ。充実した戦いだったぞ。